おはようございます。本日は8月の7日火曜日、えー、ちょうどそこで港の方面を指さしている銅像、えー、この人が、えー、ロシアそしてソ連に改められた革命家ウラジミル・レーニンさんですあのあそこですよねなんでモスクワのレーニン像はすごい大きかったのを発倒されたらしいですけど、えー、このレーニン像は現在でもこのように残っているそうです、えー、そしてこちら奥に見えておりますのがウラジオストックの駅でして、えー、その裏には港もあるのですが え本日、ですね、これ、分かりますか、奥の方にこれこれ見えてるの、これ、建物じゃないんですね、これ、船なんですね、驚きましたけれど昨日私が乗ってきたあのー、船の、なんだっけ、DBS クルーズのイースタンドリーム、おあれもなかなか立派な船でしたけれどこの船の大きさはもうちょっと桁が違う、なかなか立派な港に、本日はクルーズの船がやってきたようです。 大勢の中国人観光客の方もおいでです中国は今でも社会主義国ですからねもしかしたらなんかこれに私たちとは違う特別な惹かれ方をするのかもしれませんけれど、まあ、ロシアではとりあえず昔からあったもんだからそのまま残してるそんなところでしょうか歴史の一環でもありますしやっぱ社会主義国の銅像っていうのは大きいですよねレーニンとおそらくは書いたんだろうと思われます中国薬科大学、えー、先端研修班 えドンシュエウォーなんちゃらなんちゃらみたいな、えー、文化…あ、なるほどね、みんなしてあのー、薬科大の人たち、薬学部の学生さんたちが、えー、みんなで留学な遊びに来たとかまあそんな感じなんでしょうかおう、あのー、すごい社会主義国のその雰囲気をやっぱ見ているようですちょっとこれ走らないと でこの街の信号機のペースが異常に速くてですね、見ていただくとわかるんですが、あのような猛烈なカウントダウンをしております。もうあと10秒です。あれが鳴り終わりますと、もう完全にですね、信号は一発で赤となります。ピカピカカという日本で光るようなものはありませんので、大半の人が渡り切ることができておりません。もう赤になっちゃいましたけどね、みんなまだ渡っているという状態です。しかもギリギリになって後から便乗して渡り始めたってんじゃなくて。 最初から待機していたにもかかわらず渡りきることができなかったわけでして、えー、この交通量の多いウラジオストックはすごい車の連なりですからね、えー、こんな街では、えー、なかなかやっぱり、歩、え、行、ー、者のことまで気が回らないというのが実態なんでしょう、まあ、それでもね、みんな急いで渡りはいいわけだから、その程度で、えー、うまく回っているのかなとも思いますけれど。 本日、シベリア鉄道本線の特急列車は、えー、ロシア号の出発日ではありません、毎日あの列車、昔は走っていたらしいんですが、えー、本日も運行はまだありませんので、明日まで待つ必要があります、だから一日、このウラジオストックで暇つぶし、まあ、暇つぶしといっても、えー、非常に美しい街ですから、観光する場所には困りません、昨日もご紹介したように、もともとは中国の領土、新国の領土だったようなところです。 それを19世紀の終わりぐらいに色々とヨーロッパ風にロシアが作ったということですフランスのパリとかそういったところの街並みを真似てそれでこのような西洋風の街を急速に発展させましたのでその当時の建物もいろいろとあちこち保存をされているようなところもあるようでしてこのように極端なヨーロッパの雰囲気を楽しむことができるようになっているそのような場所なんだそうでございます すごい自動車の数ですね。本当に大したもんだななんか車線がよくわかんない。一方通行なのかな札幌市みたいですね。 近、郊列車が街を抜けていくところ左側見ますとサーティワンアイスクリームって書いてありましたあれ、日本の会社じゃないんでしたっけよくわかんないんですけどでも結構、日本で食べ慣れたような味とね似たようなものを感じられますよ食べ物は今日の朝ごはんもホテルで食べましたがとても美味しいものでした昨日からね、あの犬が結構、放し飼いでああいうふうになっているのを見るんですよね。ロシアは別に犬を繋がなくててもいいいみたいでして あの、ここだけではありません。なんか昨日韓国でもあの犬が寝てるの見ましたけど、犬を繋ぐ文化というのはもしかして日本だけだったんでしょうか？街には地下道が整備されておりまして、こんな感じで下へ潜って行って、それでね。あの交通量の多い大通りを避けていく、そのような構造です。人通りも極めて多いしね。奈良公園のあのあ、そこはアクセスする時の道のりみたいですけど。<笑><笑>懐かしいな。<笑> 法定速度走行車って書いてありますけど、絶対そんなことはないんだろうな。<笑><笑>え、なんなんか喋るっていきなり言われてもね、あれだと思うんですけどす、ね。え、モスクワまで行った後はどっか行かれるんですか？いや、モスクワを出返ります、ね。ああ、そうですか。どのぐらい、何日くらいモスクワつんですか？ 今日の夜出発なんですよね？今日の夜中で開いたね。どっかああ、じゃあお気を付けて。あのまさか。<笑>またお会いすると思わなかったですけど、大学生の方ああんまり言わない。大学生ああ、そうですか。じゃあお互い夏休みを満喫しましょう。どうもありがとうございます。<笑>ここにありますのが、どうもグム百貨店というやつらしいんですが、あーこれで間違いないな。 えー、ソ連が始まる前、帝政の時代からずっと続いている伝統的な百貨店だそうです、まあ、でも日本にもね、あの江戸の時代から続いている伝統的なあの百貨店とか あ, のありますので、まあ、それをいちいち対抗してもしょうがないんですけど、でもあれだな、これ、多分、帝政時代から建物も残ってるんでしょうから、かなり立派なものです、裏上で一番古い、えー、そんな建物だというふうに聞いております。 裏でね、日本人向けの団体ツアーみたいなのやってますんで、それの日本語の解説を勝手に聞きながらね、盗み聞きして、それで快適な日本語での案内付きの旅を楽しんでいるところです、あのさっきのね、表側にいた時はね、ちょっとどうやって入るのかな、よく分かんなかったんですけど、あの裏側ストックにこういう風にちゃんとね、あの入り口が用意されておりました。なんかね、ここから港の方を見たら、昨日乗った DBS のフェリーがなんか動いているのが見えました、もう出航したのかな、ちょっと分かりませんけどね。 位置関係はこんな感じですあちらの彼方にあにまだいるなぁとあここまで日本と繋いでくれていた船が見えましたがもう分かるのようです道の交通量はこんなに多いようなところであっても信号機は設置されていませんえこういうところで渡りたい時どうするかっていうとねここにいて私は渡りたいんですけどという意思表示をするわけですそうすると待ってくれる待ってくれ待ってくれたありがとうございますごめんなさい こんな感じで歩行者優先が順守されていてみんな待ってくれるんですね、すごい親切なことです、日本の横断歩道を、ね、ここで待ってみても、歩行者優先のその原則道路交通法などを守るドライバーはほとんどなく、まあ、大半がですね、あのー、そこにいる歩行者などもう存在しないかのように見て見ぬふりをして走っていくというのがまあ、日本で当たり前の光景ですが、ロシアはそんなことないんですね、みんな親切です。これ一緒に渡りましょう。 ね、私みたいな外人はね、こうあたふたとこう、パタパタパタパタ一生懸命、この横断歩道をかけて渡るわけですけど、もう地元、ロシアの方は、堂々と悠々とえ、もうこれで当然というわけで歩いていきます、まあ、やっぱね、そういうことなんですよ、あの、それで当然だというふうに、法律で決まってるんですから、別にいちいち気にする方がおかしいのかもしれないけどね、ここに形成されておりますのは、路上駐車場と呼ぶべきものかと思いますけれど内側の人がもう道路へ出るのは不可能です。 どううすんでしょうねさっきね、これで内側の人がね、外へ出られなくて困ってるのはありましてね、タバコをふかしながら、うん、イライラーみたいな感じでずっとされてましたけど、これはちょっとね、もういいのかな、出ないのかな、もう完全にここの従業員の人かなんかで、夜まで出ないから別に関係ないとか、分かってるんでしょうか、結構歩いてきましてね、あの横浜とか青森駅とかにかかってるベイブリッジに似てるから、勝手にベイブリッジと呼んでるんですけど、えそのたの辺りまでは来ました、バーガーキングがありますから、ちょっとここでね、 あの一服しようううかとそういうことそいこになっております結構歩いていて楽しいいいところです歩いていて飽きることがありませんでも疲れるのは変わりませんからちょっと休憩が必要ですこういう場所はそれなりにたくさんありますので苦労はしないかと思います<笑>と思ったんですけどねちょっと混みすぎてましてこのハンブルグなんとかという裏にあのさっきのバーガーキングがあるんですけどね混んでるからじゃあ反対側に移ろうということです簡単にそういうことができるのがここのいいところです ミルクスムージーみたいなものでさ、甘い牛乳のやつですがいや、とてもね、これも美味しくて、撮影も問題ないという風に伺っております。それからこちらはスープです、すそれぞれ多分300円ぐらい、スープは500円ぐらいかな、あのうどんが入ってるこんな感じ、いや、なかなかいいですね、うどんというか、パスタ、ヌードルと書いてありましたけど。 おおおなな店員ささんががつゆをちょっっっとこぼされまましししたた I'm sorry て笑いらゃあの英語が通じないとかね、ロシアはそういう風に言うところが多いようですけどでも私の知る限り英語の通じなかったところっていうのはもう口のついてからは別にないですね皆さん英語をお話しになられてますこんな春巻きもあります春巻きっていうんだけどまあ、生春巻きみたいな感じです、ね、中にはこれイクラが入っておりますイクラとチーズなんかクリームな感じのね 不思議な味ですけど、不思議な美味しさです。美味しいですよ。まあね、宴会州立大学みたいなところだと思うんですけどえ、そのすぐ脇ぐらいにこんな感じでケーブルカーありまして、1人分の運賃はだいたい20ルーブルあ、10ルーブルか、だから20円ぐらいなんだそうですして、これに乗ると、ウラジオストック随一の観光名所展望台に向かうことができるようです。7時から8時まで運行、多分そういうことなんでしょうね。夜景も楽しめるのかないや違う、8時で村上明るいのか ここに着いた瞬間にケーブルカーがちょうど出発していってしまいまして、あら、残念と思っていたんですがえ、しかしまた1分ぐらいで反対のケーブルカーが、あすぐそぐこで交換するんだ、あ近いね、無心の乗り物になっていて、もう本当に上と下で引っ張り合って、ただもう動かされるだけの箱、そのような感じです。まあ、ケーーブルカーって基本そうなんですけどね 臭い女性の車掌さんがお乗りになられて乗車券は車内で発売13ルーブルが14ルーブルに改められたようでした2人分ですから30出しますね2ルーブルのお釣りというわけですつまり2人で56円の運賃ということになるわけです あの、王子の飛鳥山公園にね、あれありますよね、なんだっけ、あのなんとかとかいう名前のやつ、エスカーとかいうちっちゃいモノレールがありますけれど、あれにそっくりだと、えそんなふうに思い思います。<音楽> このケーブルカー、ヘッドマークがついておりまして、見たら、ソチオリンピック、2014年のソチオリンピックのあのロゴがまだつきっぱなしになっておりました、まあ、つきっぱなしになってるっていうか、あえてつけてるのかもしれませんけどね、その記念にということで、自動販売機があって、ちょうどお釣り手元に、ね、これ、2ルーブルか、あ、これ、4円か、2ルーブルは、これじゃダメだめだ これじゃダメなんですけど、あの手元にねちょっとしたお金があれば、これでもうお茶40円とかですから、安いもんですよね、買おうと思ったけど、いいや、またあとでにしようと思います上の駅はこれなんですけど、上の駅じゃないですよ、上の、上側の駅ね。 あの、マロケチャンネルをね、ずーっとご覧になっていたあのうちのチャンネルのうちのチャンネルのというか今、後ろにいらっしゃる A さんですがあの、そのマロケチャンネルという、ね、あの YouTube のあのチャンネルこれずーっとね、見てくださっていたおかげでここをこのようにってこうやってくぐって向こうへ行けばもうすぐ展望台ですよと教えてくれました、ありがとうございます、マロケチャンネルさんもありがとうございます、先日ね、あのダイレクトメッセージをいただきまして2ヶ月ほど前だったかな、あの、スーツ信者になられたというふうにメッセージをいただきました、いや、嬉しいことです。 った今、観光バスもまた到着しまして大勢降りてきたところここは相当有名な観光地というよりか街のやはり一番の人気のスポットのようですこの周辺にもあの宴会州立大学とかそれからあとは何だっけあのー、太平洋艦隊博物館とかそういったものいろいろあるそうでして見どころは好きなエリアのようです ローータリー交差点もあります。というかさっきあそこの駅についてここをこうぐーっとこうくぐってこっちの方へ出てきてこう今、登ってきているということなんですけどそのロータリーを回避するために一回下へ降りていたってことだったんですねえ日本では北海道旭川市それから釧路市で私はあのロータリー交差点を通ったことがありますけれど、まあ、ほんのわずかしかないような独特のものですけれどヨーロッパでは結構こういった交差点というのが数多いようです。 ここのの展展望望台台名前をのする展望台とううそうです風が大変強いので皆様にもブルブブるとこう風の吹いている音が入ってきてしまうと思いますがすいませんそれはご愛嬌ということで、えー、こちらに見えておりますのが、えー、これがまあ分かりませんけどベイブリッジ的な役割を果たしております、えー、こちらがあのこれずっとねこの金閣湾みたいなものがあっちの方まで切り込んでおりますので、えー、これを渡るためには結構 こ, うこれ重要なんですね、えー、これがないと多分だいぶあっちへのアクセスが悪くなるんでしょう車もたくさん走っていてい、えー、これが 1、2、3、4つぐらいあのありますからねあのロシアでは一応、鉄橋の撮影は禁止ということになっておりましてこれ、鉄橋だと思うんですけど撮影しちゃいけないのかなもし本当にダメだったら後であとで領事館に確認しますんでダメだったらあのダメということでご回答いただけると思うんですけれどさすがにダメってことないでしょう、こんだけ言ってねそしたら撮影禁止ってつけると思いますからね大丈夫だと思います。 拡大をするとちょっとさすがにまずいと思いますが、まあ、この価格でそれで軍艦が移って文句言われるということはさすがにないと思われますだったらもう見えるようなところには置かないんじゃないですかねそれだったらばねええー、このぐらいでしょうか、えー。私たちが昨日やってきた方向はあちらの方からこう船で持って入港してきたわけでして、えー、向こう側にちょっと見、ね、え、ね、ますのがこちらが朝鮮半島ですあれは北朝鮮の土地かロシアかちょっとよく分かりません えー、それからあとはウラジオストックの駅ですがウラジオストック駅はこちらでございますまたなんか、長距離列車みたいなものがいくつか発着しているようでしてこれがね、駅舎ですよね、えー、こちら側には港もあってその港にこのように大きな本日は船が停泊しておりますあやっぱ函館駅とか青森駅とかね、昔の鉄道連絡線みたいなもんですけど、やっぱりあのウラジオストックまであの、日本とかから船で来て そのまますぐ乗り換えてシベリア鉄道で出発というのがやっぱりこの街の役割の1つだと思いますのでえだから、あのようにしてね船、乗り場とそれから駅とがものすごく隣接しているというわけなんでしょうただ、ウラジオストクが終点というわけでもないようでしてまだ奥の辺りには貨物駅もあります貨物列車の発着はあちらの辺りからやっているようです、これもまたね、な, なんていうんだろう、ちょっと分かりませんけど、こういう構造のところって結構たくさんありますよね。 ロシア海軍にすごい配慮しながらの撮影になってるんですけど、まあそれはそうさせてもらわないというね、だって、あの私は外国から来てるんですから、それでよその国の軍事施設を勝手に移して帰るというわけにもいきませんので、このぐらいはするのが普通かと思います<笑>またどうも、さっきなんか急にいなくなっちゃいましたけど、あの同じようなところに日本人は会うみたいで、<笑>あのね、なんかそこで、なんだっけ、なんか日本人の、あの日本人でロシア人のあの水平さんみたいな格好してね、帽子帽子1000円とか言って、あの1000円で、あっちにもいたでしょ、なんか売ってる人。 お土産、うね、そう、中に、そう、あの、売ってる人がいるみたいです。まあ、そんな感じですけど。えーね、じゃあ、あの、寒、寒くないですか、その格好で。えー、い 寒, いで寒いですよね。まあ、今来ました。<笑>じゃあ、あまたあったら、また、移ってください。よかったら。<笑>どうもー。 それではウラジオストク市街もまあ大体これでとりあえずこの辺は観光したかなという感じですまあ、まだいくらでも見どころはあるんでしょうけれどちょっと一旦ですったん寒いし帰ろうと思います今時刻は2時30分です、まあ、日本時間だと今1時30分というわけでしてそんなにね日の長さもあの日本とそんな変わりませんので別に日本と同じ時間でもいいんじゃないって気もするんですけど、まあ、一応そのような時差になっております日本より1時間進んでるっていうのが面白いですよね 動画撮るの終わりにしようと思ったんですけど意外とバスがね、混んでましてそんなに迫力ある運転をしませんでしたので、まあ、ここから先もそのまま動画にしちゃおうとやっぱり気が変わりました、まあ、うちのチャンネルはこういうことが大変多いものです。 ね、シベリア鉄道の線路がここにあるわけで、まあ、シベリア鉄道っていうか国鉄の線路がここにあるんですけどこんな風にこう金網がガバーッと開いちゃってるのがたまにあるんですね。 あの、日本ではですね、迷惑撮り鉄というのがいましてあの鉄道写真を撮る人でね、あの私たち鉄道マニアみたいな人の中であのマナーを守れない人っていうのがいっぱいいるんですよ、で、電車のいい写真を撮りたいばっかりにこういう鉄道施設を破壊してその中に立ち入るみたいな人がね、普通にいるんですけどあのそういう人たちがやったのかなとか思うかもしれませんがあのヨーロッパにはですね、基本的にはまあ、ヨーロッパっていうか日本以外にはそれほどたくさんの鉄道マニアはいないそうなんであれは迷惑撮り鉄の仕業ではないでしょう、ま あ, あれが日本だったら、ね、あ間違いなくあここからこう出て写真撮ったんだなとい感じ。 思思うと思いますけどあでもね、迷惑撮り鉄じゃなかったけどね、あそこにああいう落書きなんていうのは、ウラジオストックは結構落書きなんですけどね、こういうのはありますから、多分こっから入ったのかな、いやでも、わざわざ破壊しないで、そしたら向こうで降りる、でも向こうから降りてくのもちょっと怖いでしょうからね、あの向こうのあそこの断崖みたいなコンクリートのところ、やっぱここをぶっ壊して入っていったのかな、そうなのかもしれないですね、当たり前ですけど、左側にドアがないんですね。右側通報だからね、それは ついてたってしょうがないんでしょうけど、こっちにもついてないわバスオタク大喜びです。いや、そんなこともないのかな。このバスはついてるな撮影は好ましくないと思うのでしませんが、これクローバーハウスという街随一のショッピングセンターだそうです左側の方にね、これバスターミナルがあります日本だとね、こういう風うにバスがこうやって乗り入れてくるようなところっていうと、まあ、特に地方なんかでありがちな、えなんとか病院とか言って、そこが一番大勢のり降があってですねおじいちゃんおばあちゃんが行列をなしているみたいな感じなんですけど 結構ウラジオストックはあのご高齢の方っていなくはないと思いますがほとんど見当たりませんもう若い方ばっかりでして、えー、もう全く日本とはね、違うような感じです日本はどこ行ってもおじいさん、おばあさんが多いものですけれど、まあ、少しはいますよ、少しはいるけれど本当に少しだなあともう4秒だ。 お昼ご飯まだでしたんでね、とんかつを頼んだわけですがえ見事にですね、とんかつの千切りのようなやつがやってきました。まあでも、ご飯も美味しそうだし、いい日本で食べているとんかつと同じような良い香りがしてきます。奥のショッピングセンターのところからまっすぐ来まして、こちらにあるのがドゥオモスタジアムというそうです。多分それでいいんだと思うんですけど球場、サッカー場みたいなやつなのかな奥のあたりに特典版みたいなのも見えます。これあんまり使うことはないそうですが このスタジアムがもともと1940何年だか50何年だかに作られたそうでしてシベリア抑留をやった時に当時、日本の捕虜の人たちがたくさんシベリアに連れて行かれてもしくはあのこの辺りに住んでいた人たちがあの強制労働に従事させられてとい う, ということになったわけですが、まあ、その一連の過程の中でこのドーモスタジアムというところもあの昔の日本人の方がお作りになられたということが多かったんだそうです。 全全部が全部がそうなのかちょっとかよく分かりませんしどこまでそれがそうなのかもね、分かんないんですけどそのスタジアムの横にちょうどこのように出られました横はこんな風になってまして意外と立派なスタジアムでしたただやっぱり古いですねえ歴史を感じさせます重厚な作りをしておりますああこういうところを昔の日本兵だった人たちもいろいろ頑張ったんでしょうねこれを作るためにすごい多分なくなったんじゃないのかなと思うんですけどこういう街中であっても 労働が過酷であったことは変わらないんじゃないのかなと思うんですが真冬の平均気温は -14 度ということで日本で最も寒いとされる陸別町よりもこのウラジオストックは寒いそうです金閣湾の反対アムル湾沿いに出てきましたこの町も函館みたいな感じで2つの湾を持っているようなところなんですが遊園地があります こんな感じね、遊園地の禁止事項を見てみますとローラースケートとかあのスケートボードとかね、喫煙、自動車の走行動物の持ち込み飲酒、自転車立ち障弁は禁止となっておりますが、まあ、特に撮影は禁止とされていませんので大丈夫でしょうねすごい観覧車があるからあれぐらい乗ってみたいもんですちょっと小さいけどねあの。死んでも乗りたくない遊具を1つ見つけましておお、すごいなーと思ったんですけどね、あそこにあるあれですよね。 あらまま行ってねおおおおおおっと行って、まあ、こうあれでまたこう上まで行ってぐるーっとこうまた戻ってくるわけですさっきなんかねあれで一回転してたんだけど一回転はもうしないのかなちょっとあんなのお金もらっても乗りたくないですよね<笑>なんだこれは<笑>ちょっとあのあのなんか一つだけ荒ぶってるようなこの辺のちょっとやばいんじゃないですか、ね、これこんな早いのちょっとこれは嫌だなあ 死んじゃうよ、こんな の, <笑>あのロシア人の宿女が2人えー、あるかお母さんとそれからきれいな格好した娘さんが乗ってますけどでも楽しそうにしてるなロシア人はこのぐらいの刺激がないと楽しめないんでしょうかね全然怖くなさそうだなうわーって言ってるけど声だけで全然顔はニコニコしてるよすごいね<笑>ゴーカートなるものもあるわけですけどこれもまたですね相当でして あの結構自由自在に動けるようなんですけどさっきお父さんがね、ぐるりぐるりと回した瞬間にガシャコーンとこ周りの壁にぶつかったりとかしてなかなかすごかったんですよねちょっと一人一人がね、個人が運転してますんでそれを運転するわけにもあの私が勝手にズームして撮影するわけにもいかないけど平然とぶつかって止まってるからなこんなぐるぐるのね、機械がそのままよく脇にありますけれどこういう感じなんですねかこうどれもね、も規模がそこまで大きくない割には 乗る時間は長くてよくわかんないんですけどこれもどうも乗り放題らしく降りたくなったら好き勝手に降りればいいスタイルのようですというのはあの周りの人たちを見ても降りないんですよねスキルはあのタイミングで降りるんでしょうけどあの乗る場所のところ1周しても通過してますからねこのゴーカートもなかなかダイナミックだしあっちのさっきのね貝殻ぐるぐるのやつなんかもやばいですねこれもまだまだ高く登るからなこのぐらいでもう十分高さとしては壁のないやつは限界に達してるんじゃないかって気がするんですがこれですしね しかもね、結構これ揺れ揺るんですよ私、ね、今日、高所を恐怖症とかではないんだけど、ででもそうですね、あ、ちなみにね、さっき面白かったんですけど、あそこにあるあの、A じゃないかみたいなやつ、ね、あそこにありますよね、なんていうとこだっけ、ああれ、あの、富士急ハイランド、あの A じゃないかみたいなやつ、あれもなかなか怖そうでしたけどね、ね乗ってる人たちはもうなんかみんな平然と、あのもう紳士淑女のように手はお膝で乗ってらっしゃいましたんで。 やっぱ、あのぐらいじゃ大したことないからこうじゃあ次はああいうもので怖がすからいろいろ頑張るんでしょうね、あれはなんだろう、お化け屋敷とかかなああいうのも怖がらせるのうまくやってるのかもしれません、だんだん高いところまで登ってきますとあなかなか眺めが良くて素晴らしいなぁとは思いますけれど、ただね、眺めが良くて素晴らしいんですけど、ちょっと風が強くなってきて、これはこれ寒いもんですね、これ、はい、皆さんご覧ください、アムール湾でございます。もう平然とここっっちなんんかかかかね、これ柵がかかってさえいませんでしたから、 もうちょっとこうどうなってんのって感じですけどもうこれ別に降りようと思えば余裕で飛び降りることさえできてしまうわけです今日はかなり寒いわけですよねもうこのように風もつく吹いていてもうこの長袖にねそれからベストを着ていて私が今持っているもので最大限厚着をしているこの状態でも十分に寒いんですが 外を見てみますと一応ライフジャケットのようなものを着用してはいるようですが海の中に入ってですね、頑張っている人たちがいらっしゃいますウラジオストックの夏は大変に短いですからこのようにこの今日みたいな曇天でね、風が強くて寒い寒いというような日でも頑張ってレジャーに邁進される方がいらっしゃるようですレジャーって邁進するものじゃないんですけどこれは邁進していると言った方がいいでしょうまあ、でもあれがここはたぶん海水浴場なんだと思いますけどねあの監視のあれがあるからたぶんそうでしょうでも 見た感じ、さすがに海水浴やってる人まではいないですねさっきご覧に入れたドーモスタジアムこれもよく見えますねあきっとシベリア抑送りをされた人たちは寒いこのアムール湾からの風に吹かれながら結構大変だったんでしょうねウラジオのこの山なりに連なっていく街の様子もよく分かります今日はね、あの山の裏の方あののの山裏方、りから多分、 あの、金閣金閣橋、何て言うんだっけ、忘れましたけど、あの、橋のあれを見たんじゃないかなと、多分ね、そんな感じだと思いますよ、ちなみに駅は見えておりませんが、駅はだいたい、あの辺にあるはずです、船がちょっとここから見えれば、もうちょっと分かりやすかったんですけどね、あちらではね、死の振り子、そんな遊びですよね、だんだんと今、強くなってきて、エスカレートしていくところです、あー、すごいな、あの音がちょっとリアルにギシギシと言ってますから、ちょっと怖いなんてもんじゃないですよね。 <笑>お父さんが今猛烈な声を上げていらっしゃるのがこちらからでも確認できるようですやーばいなー見てるだけでもちょっと信じられないことですねあれはそろそろ1回転のレベルにまで達しそうですおーなかなか終わらないからね 乗りかかった船とはまさにこのことですけど、おついに、お あ, あれはすごいな、ちょっと見えませんでしたけどね、今、1回転しめましたよ、あっちになんかね、あのー、みんなの人気者、ハローキティみたいなものが、なんか見え、見え、見えたような、あ、降りるこれ、何周もできるもんだと思ったんですよね、違いました、あの前の人たちはお金いっぱい払ってたみたいで、できるのは1周だけでした、1人1周300円です。 ちょっとじゃあもうちょっと何か食べようということでアクアリウムグリルカフェあのここに水族館みたいなうもあるらしいんですけど水族館には行きませんがこんな風なところちょっとねなんか魚市場エリア海鮮を食べようということになりました見ているとねこんな風にこういろいろフェイスブックとかインスタグラムとかえこういうの結構い、ね、ろんなお店が出しておりましてえこれでそのアットなんたらなんたらなんたらとかねあとあの落書きなんかでも自分のアカウントのあれをそのまま書いてるような人とかいましたしね あ結構、こういうインスタグラムフェイスブックが日本よりもさらに活発なようです、まあ、日本もみんなね SNS ばっかやってますけどねシーフードサラダをいただきますがこれがなるほどね立派で美味しそうですよね温かいサラダですキングなんとかとそれから何だっけバンドじゃなくてなんか焼 い, いたなんとかとか2種類ありましたけれど立派なホタテですこれ私の手と比べていただければね大きいというのが分かると思うんですけどこれは。 わさびらしいんですね。これかけていいのかなかけてよろしいでしょうかかけない。かけないそうです。よくわかんないんですけどね、食べ終わりまして歩いていたら大馬さんがおります。大馬さんパッカパッカと右からだんだんこう大きくなるんですね、これ。これ面白いな、なんか隣のトトロを彷彿とさせるようです。すごいですね、ほんと階段状の配列ですよ。え先ほどのね、あのレストランとっても良かったですね、あのもうのシュリンプとかなんとかとかあの野菜サラダみたいな。 何でわかんでも美味しかったですが結構、ね、使ってしまいまして3500円ぐらい払ったまあ、それはね、あの2人で食べたわけだから2人で3500円は別にいいかなと思うんですけどその後お会計ということでね、あのチェックといったらいろいろ持ってきてくれたんですがその時にね、あの箱が2つありまして片方の箱にはカードもしくは支払いの現金を入れるためのものというわけですもう片方の箱は何だめなあとも見るとそこにはですね、TIP と書いてあるわけですね。Sorry. えそれはつまりまり、チップということです。あのチップっていうのはまあもちろん皆さんも分かる通りあのチップですけれどあのヨーロッパの中ではチップは普通らしいんですがえただソビエトの時代にはえ特にこのロシアにおいてはその支払いという文化はなかったそうですただあの民主主義じゃ民主主義やあの資本主義に移行してからはえそういうこともだんだんと浸透してきて今ではもう割と当然のようにということになっているそうです。 日本人からすると、ね、なんかあのいきなりそういう風に当然のようにチップとか言って請求されるとまるでなんご時期か何かのようにね、あの思うという方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどでも、ね、あの私が聞いた話ですとあの今ちょうどね、この同行の A さんから聞いたんですがヨーロッパではね、あのもう時給がかから、なんか時給300円とか400円とかになっていてその代わりチップをもらうのが前提みたいなそういう風なね、あの賃金の設定になったりということもあるらしいですよ。 ああと、あのー、これからね、思ったんですけどまあ、その時に、あのー、ロシア人のあのーこう、接客のね、まあ、ウェイトレスの人いて話しかけてきたんですね「Where are you from?」って言われたから「yeah, I'm from Tokyo in Japan」みたいなこと言ってで私も、まあ、ちょっと喋りかけたられたんでまあ、少しぐらいは返事するもんかなと思いまして、ね「Are you student?、Ah,」「そうだそうです」って言う「Yes!、Ah,」so,「m e e t o enjoy your vacation」みたいなこと言ったわけですけれどあの、そういうのもね、もしかしたらあー私から多めにチップもらいたかったのかな、まあ、私はあの、100ルーブル200円だけあの、チップあげたんですけど まああね、あの、それがちょっと適正な価格だったのかどうかよく分かりませんがまあ、あの、そういうことをやればね、接客態度も自然と良くなるというわけでしてえこれももいいい傾向ななのかなと思いますでもね、日本の接客態度ってやっぱりこの海外旅行をやっても飛び抜けていいわけですけど。 あのチップとかいう文化がないのにあの接客態度がやけにいいっていうのはこれは不思議なことですよねあの真面目すぎるのかね馬鹿真面目だからということなのかそれともま逆に日本人のおもてなしのねあの文化が素晴らしいのかただどっちなのかよく分かりませんまあ、あのお客さんとしては嬉しいことですよねチップも渡さないのにあのニコニコみんな愛想よく振る舞ってくれるわけですからではホテルのあたりまで本当に帰ってきたところでもうこの後はないと思いますこの動画はここまでとさせていただきます ちょうど今、船が出航するところ、えよく見てみますと MSC スプレンディエダーと書いてありますけどね。いっぱい客船に乗っている方の姿が見えます、手を振っています、あれは何の旗でしょうかね、ちょっと私には分かりませんけど、バイバイロシア、ウラジオストック、バイバーイとそんな感じで、今、先ほど汽船、汽笛を鳴らして出発していったところでした。